はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、チャレンジメニューの撮影でございます。 本日訪れているお店は蒲田にございますラーメン太郎蒲田のじんさんに、えー、お邪魔しておりますこのチャレンジメニューは確か MAX さんが成功者0名ということで以前挑戦されていたんですけれどもチャレンジメニューの内容といたしましては総重量が約 5.5kg 制限時間が40分でチャレンジ挑戦する場合は5000円を参加費としてお支払いした後に成功した場合は 1枚がね賞金で戻っっててくるってことですもちろんね、こちらのチャレンジは、なかなかラーメン屋さんも忙しいので、事前予約制となっておりまして、3日前までの予約制で、チャレンジ時間もアイドルタイム、いわゆるお客さんが少ない時間のアイドルタイムのみとなっておりまして、まあ2時前後から開始ができるそうです。確かね、動画の方ではマックスさん、制限時間が40分なんだけど、け ギギリギリできつそうに食べてたんですよただ 5.5kg なんだけど汁は飲み干さなくていいらしいので数字だけ聞くとそんなにきついのかなってチャレンジではあるんですがまあちょっとね僕も用心して頑張っていこうと思いますということでただいまメニュー到着いたしましためちゃくちゃでかい画面に映ってる以上にでかいからマジで。 で内容量の方がまず麺が2キロで野菜が1 5キロに豚が1キロでスープがございまして合計で5 5キロただ簡易はしなくても大丈夫ですので具材を完食した時点でもうクリアとなっておりますこんな感じでタイマーは40分に設定させていただきましたちょっと伸びちゃうといけないと思いますので早速ね挑戦していこうと思いますお願いしますはい3秒前は321 1スタートは い, いただきます、でか っ, ちょっと野菜もやばいけど、まあ、豚からこれ仕留めないとやばいかもね豚よいしょこんな感じでございますねこれが約1キロ乗っかっておりますうんまあうまいわ、うん、これ1キロやばいなうん うん、うま結構ね脂身は柔らかいので赤身がしっかりとしたタイプで、まあ、全体的にねすごく柔らかいチャーシューなんですけどチャレンジでこれ1キロはやばいと思う。うん 野菜が多いん。だわ天気返ししたいんだけど全然、ね、麺が届かないからひとまず野菜食べ進めます。 ちょっとこの辺りで、一回天頂返しちゃいましょうか。うーわー麺の密度がやっべえわ、上がってこないよ麺が<笑>、うん。よいしょ。きっと麺いっちゃいましょうか。 いいねうん、うわしっぱ失敗とこの返し醤油だれを染み込んでてめちゃくちゃね旨味が上がってるよ。 うん。ちょっと麺ああ、麺多いな。 Mmm. さっき言ったらね茹で前で1250かなぐらい麺使ってるみたいでおおよそだけど、まあ、普通の二郎系のラーメンで言ったら4杯分ぐらいかな麺入ってるんだけどいやマジでもっと入ってる気がする。 うん。 とにかくさ。このもう十分以上経ちましたけど、もう麺も野菜もね。熱々で提供されるから全然冷めないのよ。めちゃくちゃ熱い。<笑> 残つはほぼこの野菜だけかな、うん、よしまだいたね。 最后呢 感じですああああ あ, あ, あ, あということで今ねチャレンジ終了いたしましたえー、見事ね時間内に完食ということで残り時間が12分でございますので一体と28分という記録で、えー、完食をさせていただきましたいやすみませんごちそうさまでしたありがとうございます今回ねこちらの、えー、太郎さんでチャレンジメニュー 5.5kg。もちろん量は多いです。やっぱ野菜も 1.5kg なんで、まあ波の野菜だと4、5杯分ぐらいは入ってるとは思うんですけど、普段のラーメンよりもおそらくね、返しも多めに入れてくれてたりとか、水分が出てもしっかり 最後まで美味しくいただ、ける感じだだだっったたたたのででなんかね本当に終盤ままずっとししくいただけましたただもちろんね、先に野菜を食べてしまうと、逆に濃くなっちゃう場合もあったりはすると思うので、こちらのね、メニューに挑戦する場合は、まあ、麺を天地返ししたりとか、その人なりのね、工夫をして、一番食べやすい方法で食べないと、結構ね、レベル高いと思います。上から行ったら、時間間に合わないか、激沈すると思いますんで、まあ、挑戦するね、まあ、大食い YouTuber の皆様は、まあ、いろんな作成を練って、こちらのラーメン食べてみてください。またですね、ちょっと たまたまなんですけど今日僕が撮影しに来たこの日。 今日町飯さんという仕込みの風景だったりとか営業の風景またですねこの僕の今日のチャレンジの作ってるその風景なんかもいろいろ撮影しているっていうまあチャンネルさんがいらっしゃってまして波盛りとかでまあ作ってる風景はもちろんカウンターからね見れるんで珍しいものではないかもしれませんがなかなかねこんな 5.5kg のあるデカ盛りの作ってる風景は見ることないと思いますん で, で町飯さんのチャンネルの方は僕の概要欄の方に記載しておきますのでぜひね気になる方はこちらの作り方なんかを見てみてください まあ、今回はチャレンジメニューいただきましたがもちろん大きくても美味しいってことは並盛りでもこのラーメン絶対に美味しいと思いますんで気になった方はこちらのラーメン太郎さんにこの美味しいラーメン食べに来てみてくださいということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価また最近ではですねサブチャンネルの方も開始しておりますので気になる方はそちらの方もぜひチェックしてみてくださいえそれでは次の動画でお会いしましょうじゃあね